あ<笑>、おはようございます。<笑>おはようございます。<笑>えっと今日は欅ですねキキ。で、私が大好きなんでとりあえずまだあのー、乗り気ならないぐらいたくさんあるんですけど、去年粘りが大事だっていうことで、ちょっとその粘りどんな風に作っていくかっていうのを、もう一回、うんえー、やっておさらいと い, いうことですね。で、そうですね。これが去年やったお兄さんシリーズが。 えー、と3つあるんで、これもちょっと目を吹いちゃってるんで、えー、とこれの粘りがどうなってるかで粘り作りの場合は私はこういう下手鉢を使って、えー、とやっていくんですけど良ければこれ本鉢に植え替えるということでやっていきたいというふうに思います。うん、あ多分あのここに、うん きらきらいっぱいあるんで、はいはい、ちょっと紹介してもらえると。とそうですね。これはですね、私のお気に入りの木なんですけど、まあ、これがあれかな。展示会とかでも使うんですけど、うんうん、で、まあ、これだけの寸法で、これだで二十センチぐらいだと思うんですけど。はい、まあ、これだけの幹があってですね、うんうん、粘りと こ, こけじゅって言って、こうすうっと上がっていく感じなんですよね。うんうん、こうこけていく感じ。これは、まあ、あの、ケーキの中でも、いわゆる多感というか。はい、割と皆さん、こう二股、二股って言うんですけど。 ここれはあのたくさんん枝が出てるんな感じです ね,、うん、ね粘りに、うん、ちょっと一箇所ここが今少しかけてる感じなんで、うん、なるこれから出さなきゃっていうところでというところですねまあどこで正面でもいいんですけど、えっと、比較的その中でもこう幅がね広く見えるようなところを正面にして、うんはい、これはまあ今年なんかあっても飾れるようにで飾れる予備軍がこれでこれでこれもやっぱりそうなんですけどやっぱり粘りいいですよね粘り、うん、はい粘りですね、うん、いいかなと 枝も少しこうひたと言いながらもこう後ろにね私こういう作り方をするんですけど、うん、そういう意味じゃまあ散冠といえば散冠なんですけど散冠じゃないか<笑>間からこう裏枝が出るような<笑>はい感じで作ってますねいいすはい間埋めま梅雨まそうですよねその形 そ, うそうですねでこれはねもうこの鉢は実はもうこの鉢はもう売る鉢だったんで<笑>去年これ売るつもりでた多分売れ残ったんです。 あ売ってたんですか売ってるはずですこ れ, これはもう私売る鉢なんで<笑>それなんだけど今日今年植え替えしたらですね意外意外粘りが良くなっちゃった、うんうんうん、ということでちょっとこれは売るのもったいないなということがあってですねで、えー、と価値的にはおそらくこっちの方が太いし高いんだと思うんですけど、うんうん、こっちも、ねまあ、粘りいいんですよ ね, いいですね、うん、粘りをよくできててなんだけども、まあ、将来性を考えて、えー、とこっちはお祭りまず。 出したほうがなってこれは変えると変える。ちょっと値段はまだ決めてませんけど、はい、えー、ということでえっ、ー、と今日はお兄シリーズですね何なんですか<笑>お兄さシリーズってずっと言ってますけど<笑>これが一番ちびっこシリーズま あ, あちびっこシリーズ、うん、これがちびっこシリーズ で, で、これが次ですよね、はい、これも去年やったやつですねで、えー、この辺が三つだいたい一緒に成長していると思うんでこれですねこれはね、ごめんなさいちょっと枝の剪定とか これを取っちゃいます ね, なるほどすね、うん、これ取っちゃってこれ少し上げるか、うん、あるいは抜いちゃうか木作りにしましょうか木作りして、えー、植え替えまでしましょうか。はい、はい、ということでこれを今日は。 これやっていきます。ようやくたどり着いてたさっき言ってやるって言ってたのなかったんこれかこれって言ってたんですけどこれは前段がないんでこれはでも実はすごく楽しみでこれはあのちょっと大きいんですけど私の中ではでもこれすごくいい木でよくなると思いますどんどんよくなるこんなとこから芽振ってるんですねあだからこういうのも掃除しなきゃいけないですね<笑>あ こ, こういうのはだからこういうのはもう取って少しこうはじっとくうん 爪でね、こうやっぱ綺麗にしてあげ て,、ね こ, す て, てすよね、こするとねこすると大きくなる大きくなる大きくなる大きくなるし<笑>まあはいこれで麗になってくれればっていうことですね、はいはい、今日はじゃあこれをやりましょうか、はいはい、とりあえずいっ片付けますね、はいはい、気になるのがやっぱりこれが出ちゃってるんでう、はいはい、こういう丸っこいやつで取っちゃいますね まあちょっとね、あのー、傷になるんで気になるんですけどでもあってもしょうがないんでね少してえぐるようにえぐるように少、はい、してえぐるようにですねさし木もできますけど<笑>それはもうケ<笑>ヤはね樹形が命だからなかなか<笑>そうですねよかったパスタよか パ, パスタをなんかずっとケヤの株立だちを作りたいなと思ってた私あっかぶだちそうここで取り消しちゃっておおまあ面白いですねありますよねありますね、あのー 自然樹形であるってこれもちょっと傷になるんですけど将来のこと考えたら。うん、というか。 これよりもやっぱり太っちゃってるんで、そうするとこれがこの中に入ってきて、こう言ってもいいんですけどね。これが中に入ってきて、そうですね。寄せてもいいのかなってことは。寄せても。けど、まあちょっと太い、ね。太いですね。うん、取りましょうやっぱり取ります。はい。植え替えからだんだん離れていってますね。木<笑>造りになっちゃった賑やかな。 日曜日はね多いですよね。今日からなんと藤枝園さんに言っていいのかな。いいんじゃないですか。お弟子さんが。お弟子が増えました。え増えました。コロンビア。カンタの弟でしょう。弟, 弟ですよね。まさかできるとは。は<笑>、ねね、しかも外国人。そう。カンちゃん兄弟子になってる。楽しみにしてます。楽しみです。<笑>そう。ちょっと綺麗にしますね。あれ枯れてる枝もあるんで。はい、あとこういう。 なんか枝作りになっちゃってますねこういう股から出てるやつとかですねと本当はねこうやってやると一番簡単なんですけど ね, で ザ, ク ザ, クね、うん、ザクザクっううとねざ<笑>ーっと<笑>まあイ メ, ージイメージなんでこれで来てっちゃうんですか揃えるみたいなそうですねまあ雑木はもうよく言うんですけど失敗ないんで切りすぎても出てきますからあんまり怖がらずに お祭りも一ヶ月ですね。そうです。はい。準備開始します。準備開始。ここも T シャツ、うん。あ、そうですよね。見ました見ました。予約開始この動画ではしてると思うんで。うん、届くのがえっと四月末予定なんで。あ、ギリギリじゃないですか。予約してる方は先に発送してお祭りに来てこれるような、はい、形にはしたいなと思うので。なるほどなるほど。 しコンサルマンスに来てきたい方は、えーまあ、ここで買ってもいいんですけどそうです、ね、予約してもらえると、たぶん 10% オフしてると思うので、いいでね、ああ、いいですね、よろしくお願いします。 切りましたいいですかねはい、はいはい、とりあえずね鉢の候補がどうだろうまあ粘りがいいだろうかいうことを想定してこういう鉢に植えるんですけど本当は鉢の準備先なんですけどちょっとどれがいいかわかんないんで先抜いてみましょうかまあもしかしたらまたこっちになるかもしれません粘りチェックですねまあももう結構何年も たぶててんで分かんないですけど葉っぱが出てるってことはこっちに比べて多分同じように育ててるんでっていうことは根も出てるんじゃないかなとは思いますよね。CN ですから ちょっと太い根が出てきましたね。こんなの、うわ、これは、ちょっとやばい。やばいのありますか。うん、もしかしたら、根が多いというよりは、太い根が出ちゃったから、うんうん。葉っぱ開いちゃったのかもしれないですね。そ、まね、こら辺はちょっと慎重に。まだわかんないですね。わかんないですね。なんか、あることはありますね。ありますか。あることは。もってますもんね、ええー、とりあえず、わかんないんで、周りは、ええー、切ります。 結構ね切れるから切れます ね, 安心ですよね、えー、もうひるまさんのいつも見てるからあ一回あれ見るとねなくてもいいぐらいのそうそうそうそうそうあと 裏, 裏ですよね、うん、そこは綺麗にしちゃうんで恐れず切れますねうんそうですねそれぐらいはいじゃあとりあえず一回洗ってみましょうかこの底もあとで綺麗にしますけど一回洗ってみましょうね お お, おいいですねほらできてきてますようんとりあえず良さげの芽が出てきましたあーまあまあいいですねはいちょっとじゃあ、ね、多分ねあの水苔とか中に入ってるんで多分去年やってるのは、うん、まあ、これがそうだったら嬉しいんですけどねえー、っっと削て こういうところをな多分ここが何もなかったところた 多, 多分なんですけどえっ、ー、と削ってですねこういう根が出てきてるんじゃないかなって、えー、ここはねちょっとあればいいんですけどねただ全体見るとそうですねこういうのも多分止めてる止めてますよね、はい、これはなんか特にいいですよねこの辺のね感じがこれは売り物じゃないうーんそうですねとりあえずあの考えますこっちの本場に入れて<笑>はいだけどこれは本当にね何年越しで作ってきて とね、いくらとかってうーん、悲しいですけどねこういうのは、えー、とちょっと今年の作業になりますけど多分この辺はこう止めてるんですねここでね一回太いやつをねなんでこっからまた細かいこういう根を作っていって細かい根でもう作っていこうってこんなに出さないですからね植える時に粘りってねこんなとこしか出さないんでだからここなんか今年だから多いわけですねはいこんなのはちょっと思い切って取っちゃおうかなって。 ありますね。これですね。そう過ぎますね。で、またこれを伸ばしちゃうと、またそこに枝が太ったりとか、と細かい根を作って、と細かい枝を作ろうと。はい。ました。バチッと。こんな感じですね。太いですね。これもちょっと上に上がってきちゃってるんで、こういうところですね。こういうところも。 こ う, いうこういうよからたら細い枝はい い, いいんですけどねこういうのやっぱりまっすぐにしてあげないと曲がったままそうですね曲がったままになっちゃうんでうこういうのまっすぐにしてあげてこれもですねなんかびなふうにゃいなってまあとりあえずあのここから多分分分岐していったんだと思うんですけどすこれもこの辺で切っちゃって。はい このの先からまた細いのを出してういうねこの分かれをきれいにするんですねこういうところを分かれをきれいにしてあげないとここから新しいの出てこないんでここはねよく言われましたね こ, こ, こういうキワを1きを一回綺麗にしてあげるきにしてって言ったら例えば土 を, 土を落とすってことですね、うん、そうしないと根が出てこないこういうのも本当は あの細かい根があるねとかね確認してから切ると一番いいんでしょうけど、うん、例えばこういうちっちゃいこういうのとかその下で切ると最初太いのはもう一回切っちゃった方がいいですね、うんうんまあ、何年ぐらい作ってるかどうですかねこれ去年何て言ったか忘れましたけど5年とかじゃ効かないと思いますね、うん、でもここまでね粘りがやっぱりできてきたんで。 売るのはやっぱりあができちゃうとなてきますもんね、<笑>いとかとかなに大きい棚と家にもあるのに置き切れないってい う, う浜野会長からも「うっちゃいや!」って言って。<笑>うんうん でも売ってもまた同じようなの買うんでしょう。買いますね。はい、<笑>そう。お買い見てね、なんか似たのあったら買いますねそうそうそうそうきっとね。プロ野球売って契約買ったりするす、ね。買ったりするんですね。そうそう。売ったやつよりも悪いやつ買ったりしてね。そうそうそうまた作っていく、ね。作っていんですね。売り買いも楽しいですしね。作ることがまあ、ね。うん、そうですね。生き方もいますよね。なんか、うん、ある程度できたら売っちゃうってね。まで育てるのが好きだって。プロ野球に行くまでが仕事みたいなね。 ってわかります。<笑>どこですか。で<笑>誰目線か、まあまあまあ。お客さん目線。目線でプロプレゼンション目線なのか、ね。目線で対象はあの高校の、うん、野球部のコーチの話ですね今ねプロに、えー、送り込むと。まあいいかやめましょうか。やめしょこれ微妙だなぁ。上向いちゃってます。向いちゃってますもん ね, もんね、まあ。こういうのももう期待ですね。あのそう。 あって嫌なものは嫌じゃないですか。やっぱり。うん、あとそこですね。そこのこういう根、ね、はもう何の意味も持たないと。底根は全部切っちゃうと。底根は全部切っちゃうんですね。この動画を見てもらえる方は、うんあ、ここまでやっても平気なんだって、うん。毎年これやってますから。まあ、枯れることは枯れない。滅多にな い, ない。ない で, すですね、いないですなね。ある程度根があれば。そうですね。だから去年もこれ三本やってると思うんですけどね。うん、紹介しておりますけど。 で上に根が大きい根があるやつは下を取っちゃっていいわけですねやっぱりこういう放射線状にあこういうのだから裏見ると分かりますけどこれねこっちからだっと見えなかったんだけどこんなやつも取っちゃっていいですねこれ太りますよねはいいかないですねでこれが綺麗いな盤になって晩 ン, ンと晩 ン, ンですね、はい、ここら辺もやっときまますかまたじゃあ 去年と同じようにおまじないですけど、二箇所ここね発させたいんで、はい、出てないところに削ってっん、ね、去年と同じで発根材ですか？で発根材ですね。直角取ってです。はい。これもまだ販売されるんですか？はい、今度これはもうない入荷したので。あ、新しくはい。絶賛販売中でございます。販売中もうです。最近特売でプロモ巻いてます。はい お揃いでね、<笑>頑張ってもよろしくお願いします。ね、結構、結構楽しみですね、うん。あんまり大きく削っちゃうと、いや、なくなっちゃうんですけど、で、こういうの白いのが出ないと。多分、この白いところ の, この、この、この辺の周りに形成層があると思うんで、この辺ですよね。あ、それと、根源体を<笑>持ってるらしいですこれだ、話の続きですけど。<笑>欅は、もともと、だから、根が出やすい、そういう物質を持ってるらしいんで。 なそうのあただ枝を刺してるだけの動画なんだけど、うん、よくあんな20分も30分も。<笑> ふ わ, ふわっとしてるしね笑 っ, ちゃってるし笑っちゃってるしね最後とかもう疲れちゃってる疲れちゃってる<笑>これ一応水動き入れ て, 入れてはいはいはい いいあれは面白かったですね結構自分で言うのも変ですけど笑っちゃう笑っちゃってますもんねもうねでもそれで面白いって言ってくれるってことはあそうです、ね、キャラクターを受け入れてるというてるってことですから、ね、<笑> そ, うそうですね あ, ありがたいです、ね、ありがたいコメントでねなんかなんかトークが面白すぎて中身が入ってこないってい<笑><笑>つられ笑いの手法な気がするねつられて笑っちゃうそれで笑っちゃう。 はいこれもちょっともしかしたらまた来年ご紹介するかもしれないですねこれ の, 辺のあでもねあの昨日ツイッターであげたんですけどあの楓 で, でやっぱり同じように傷つけたところから根がちゃんと出てましたんでこれいい加減じゃないっていうこと証明できたいいで僕も自分でやったやつやて、えーえー、出てますか、うん、たまたまかってやっちゃうとねそうかもしれないけどこういう風に削ってルートンはなんか本当は 出たねを成長させるっていう人もいるらしいんですけど、発根促進剤って書いてありますからね。うん、私こんなところで、こういう時期なんて、もう乾かさないようにしないといけないんで、ちょっと水。じゃあ、八です。八です。どうしようかな。どれがちっちゃいな。ちっちゃい。 でもっとちっちゃいですもんねやばいな超宝じゃでかいしなちょっと鉢探しまちょとちょっと鉢じゃちょっと大きいんですけど、はい、一応これにしましたはいはい大事な木は育てる木は大きい鉢とかこういう下手鉢で飾る木だとかあとはもう売却しちゃおうかなっていうのはまあ小さめの見栄えのいいやつをということなんで少し培養も兼ねて、えー、と大きい土ですね 少し高くれてもいいかなえー、っと正面はこの辺ですかねうはう正面ではいこっち振るとねこれが出てきてさっきいいんですけどこれがちょっと曲がったりなんかしててよ く, よくないんで、はい、この辺でよくね二股同じ太さにするっていう人いるんですけどね二股でまあそれはそれでも一ついいですし一つかと太くて芯があってもうちょっつ細く のがあってもいいとそうするとんこれをシュートしてこう左流れですかね、はい、となるとこっちに山を作っといてこれをグリグリグリっと最近ツイッターで私業者と勘違いしてる人が<笑><笑>見たかどうかわかんないですけど買い取ってほしいって。 <笑>そうです、ツイッターでモロに言われても、入って言えないし<笑><笑>それはウケるな、いや、いやですよ、こうが何十本あるんですけど、理由があって、手放したいんで、昼間さん、ぜひって言う人が何人か、何, か何人か、1つはこの間からお手紙をいただたりとか、はいはいはい、お断りしましたけどね、うん、昨日ツイッターの方の方は申し訳ない。 業業者者じゃななないいいででです。業者ないですす。し、お金もただね、私がそういう買い方をするから、うん、なあよくないなと思ってたあれ、うんそうねうん、そういう風に買ってくれるんだって思っちゃっていいんじゃないかなって、サラリーマンですから<笑><笑>、はいお、お小遣い生活ですので、ね、家で賃上げ交渉しなくちゃいけないな、4月になったら。 <笑>お小遣い<笑>今ほら、世の中はね、物価高騰してますから。物価高騰してあとほら、その給料上げようっていうんで企業さん頑張ってますから。最後はあれですね。いい細かいやつで、いいはい、カタって。 一回水をあげてでちょっと水ゴケ張りますかはいこんな感じであとは水ゴケを少し周り貼っていきますんで、はい、これで完成ですかね完成、はいまあなんかやっぱ違いますよね ねねね、粘りがちょっと出たのも、えーいう感じですね、そうですねで、まあ、4年5年ぐらいかなずっと作ってきてこれで作ってきたやつが、うん、一応粘りがそれらしくできてますねできましたってことですねぐーっと、うんはい。ということで。 粘り作りの。<笑>まあまあ半完成ですからね。まあだからだからちょっと大きい鉢入れてますんで、はいはい、これでまた根を成長する。だいぶあの余裕ありましたんで、うんうん、これで根が成長すると思うんで、さらにまた粘りをね作っていきたいと思います。ます次回は次回はミニミ ニ, ミニミニシリーズ。ミニミニのケヤキ。ケヤキですね。去年やったやつ。やってやつの、はい、結果を見てみよう。そうですね。見てみようと、ね。ちょっと怖いです。そっちは。はい。はい、どうなってるか。 どうなることやら、今後期待今後期待ですは い,、はい、あ, りいす<笑>ありがとうございました、はいい気だと思うんですけどねあの噂も聞いたんですけど、はいはい、今年の盆栽祭で昼間さんの木買うと、はい、なんかもらえるって、えー、っ缶鉢を<笑>今作っててね作って<笑>昨日ね、二週間かかってようやく発注しました、はい 九、はい、さんのご協力も、ね、もう半ばもうイラストレーターとかフォトショップとかね。なんだかんだ言ってね、うん、もう諦めかけたんですけど、はい、なんとかえできましたんでちょっと2種類作りますんで、うん、まあ何らかの形でお渡ししたいなと。 多分買ってくださった方にはプレゼントって感じですよ、ね、意外に限額かかっちゃったんでそうですね<笑><あの><笑>ただで配るのはちょっとっか な, どどうなくなっちゃったんで、えーはい、その代わりにちょっと凝ったバッジを作りましたんでい、はい、なんでこんなに凝ったやつ作ってるのかなと僕は思いました<笑>やり始めるといろいろ凝っちゃってね<笑>あの結局9歳に作ってもらったあのまあ言っちゃう と,、えー、と夜のバージョンと昼のバージョンがあるじゃないですか、はい、あれもホログラムになっちゃいました<笑> <笑>どういう仕上がりになるかわからないなるほど、はいはい、なんでそんなホログラムにしたいのかわかんないんですけど<笑>そうそう そ, うそうだ本当はそれかとはそれとホログラムバージョンを作ろうと思ったんですけど、うん、それこっちもホログラムになってできてきちゃったんで今うそうだらそうそややうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうたうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそしちゃったのが。なるほどそうそ、ね、うまうそうそうそうそう ということで相変わらず前段の話がない、はい。な<笑>